魔術のデザインにかくしんい。深刻なエラー私がいますすよい。大量大量<音>苦しみの世から憂いなき命を消します協定終了天魔あれやれ無理無理エイヤーリラステンマ承知 かうはせはせは攻撃停止しますーマ処置攻撃停止しますテーマ置し静かなうちに去ることはせはよ 次ましたすいはせはせはせはせはせはせはせはせはせはせはせはせはせはせはせはせはしますはせはせはせはせはせはせ 承知。攻撃。停止します。テーマ。承知。攻撃。停止します。テーマ。承知。 移動します攻撃停止しますテーマ招致今こそ回れ螺旋のギア移動します攻撃停止しますテーマ招致 ややれやれ、どうしてこう乱暴なるの助かえファーストワンアンナツク貫通する予言を覆すか受けよ 覆すか遊ぶとしようじゃない。敗北ということか。ご覧ください。ご覧ください。ぜひお試しを。デーマエナ、そっち。エーそっち。エナ、マっち。エナ、そっち。エあ、覆すか